見ていたアイドルとして活躍するため日々レッスンを重ね花開く時を待ちわびていますさまざまな個性が光るにぎやかなメンバーですそんな私たち第三芸能家のアイドルのアピールをご覧くださいまもなくスタートですこんな感じでいいですかプロデューサー。 こんにちは、橘アリスですこがこ春です聞こえますか私たちが所属する第三芸能家からお知らせですこの度、皆さんに私たちの活動を見てもらうべく新曲をお届けします曲名は、シャイン・ザ・スカイって言いますもう聞いてくれた人もいるかな何度も聞いて、私たちのことを たくさん知ってくださいそれでは古賀さん第三芸能家をーせーのよろしくお願いしますこれは夢の途中の物語小さな星々が輝く前のもう一かけらの物語 いつまでレッスンなのよそろそろ仕事で発散させないと体がおかしくなっちゃうわ基礎の土台を固めることは大事ですよみなさんの年齢でしたら反復練習は大事であきたってことだろうまあ俺も断水スいはパスしてよ 皆さんのモチベーションがこれはよくない傾向ですお写真を撮るのは楽しかったですけど小春たちいつお仕事できるんでしょうそこなんですよねままあまあまあプロデューサーさんは頑張ってくださってますし大丈夫ですよ。 今は信じて待ちましょう。それにいざお仕事となった時に自力が足りないときっと悔しいですよ。はい、それじゃあビジュアルレッスンをする人はい、第三芸能家です。ああ。 その件でしたらえっあ あ, あはいあはいそそうですかまたの機会がありましたらはあ今回もダメかいけると思ったんだけどな潜在写真は撮ったし SNS も解説しただろうあとは何が足りないんだ<笑> レッスン続きでみんなも持て余してるだろうし。な、ホワイトボードの落書き増えてる。自由すぎる。でも、結構うまいな。写真写真これだ 紹介動画この第三芸能家の PR 動画を撮ろう潜在写真に加えて動画もあった方がもっとみんなの魅力が伝わると思うんだせっかく SNS も解説したんだし積極的に行こうと思ってさ しますけど頑張りますえっとどんんな感じで撮るんでるしょうか自己紹介は必ず一人一人の時間を設けるんだけどそれ以外例えば趣味とかおしゃべりとかそういう自然な時間も取りたいと思ってる誰かと一緒でもいいし一人で好きなことを目いっぱい見せてもいい。いろんな人が見ててくれて みんなをもっと好きになってくれる楽しい動画を撮ろう にするにはねえねえいつから取るの今日これからすぐ今始めるなななえ ね, えねえ赤木さんやる気に満ちてるなじゃあ早速撮ろうか場所も好きに決めていいからな いろいろ話してみてくれ じゃあインタビューっぽくするかその方がみんなも話しやすいだろうしえー、これならもっと楽しくおしゃべりできるねじゃあ早速質問です赤木さんの趣味や得意なことは でも人気ありそうだ苦手なことでも頑張ってるしちゃんと両立させてるんだなえらいぞへへありがとうこのおしゃべりでミリアのこと好きになってもらえたらいいなトーク番組とかお客さんとおしゃべりとかやり 一体こんな感じかな？赤木さん話し足りないことはあるか？もっとおしゃべりしたいけど、尺とかあるよね。いっぱいアピールできたからオッケーだよ。そうか、わかった。ありがとう。じゃあ次はゆうさきさん準備はいい。 あほうれんそうい未だに食えないものもあるしえタオルと一緒なの大人なのに大人にだって子供時代はあるんだぞどんなに偉い人だってみんな苦手なものくらいあるからなでも克服しようとしてるのは本当に偉い 最後は市原さんの番だな準備はできてあれどどうしたみんなのパパやママもみんなみたいだったですか子供時代のことかもちろんそうだよその頃のアルバム見せてもらったら楽しいかもしれないぞ 笑顔だなこのまま取っちゃおう3、2、1、スタート千ちはまり9歳でございます動物と着ぐるみ集めが好きなんだ学校ではうさぎぐりをやってるですなうさぎは全部で、ね、3羽でございます名前はりながつけたですよ イまでおななかなか独特なセンスだな。 アイオンみたいなんよくとれたから PR 動画はこれで大丈夫だ。 おしゃべりできて楽しかった二人の自己 PR も素敵だったね<音楽>ありがとうございますカオルちゃんの話聞いてたらどれもすげーうまそうでお腹空いてきたですよそろそろご飯時だしなそれじゃあどっか食べに行くかえー あ、カオル、いっぱいおにぎり作ってきたの。ママがね、事務所の人々。 向いてその顔もすごく魅力的だから撮っちゃおう3人のいいアピールになりそうだ 定着しちゃってでも赤木さんの提案のおかげでみんなノリノリだったぞ一応スタッフって感じだから問題もないはずまあいいわ私をうまく乗せるようなインタビューちゃんとやってよねあの私たち2人も撮影を見学させていただいてもいいでしょうか お邪魔しますわもちろんいいわよお手本ってやつを見せてあげるほらカメラ回してさすが的場さんじゃよろしくな的場理沙12歳です学校での得意科目は図工と音楽で彫刻刀や糸の子を使った工作には自信があります ものづくりが結構好きなんです渡す人のことを思いながら作品を完成させるこれってアイドルにも通じることだと思いませんかおおちょっとカットカット何ポケっとしてんのよ見とれるのはしょうがないけどねいや見かけによらずというか意外だったからびっくりしたんだよ あんたね人を見かけで判断するのはよくないわよまこの場合はギャップってことで受け取ってあげるけどほら撮影再開よな<笑>完全に主導権を握られてるなこれはこれで的場さんらしいでも俺も何かま、そうだ その髪止めのヒョウ柄とか的場さんがよく着てるアニマル柄は好きの表現だよなうんそうよあうふうそうです動物も結構好きなんです大きいのは物によるけどふれあい番組とか出てみたいですあとはダンスと演技も得意です服やビジュアルで 可愛くセクシーに表現して見る人が笑顔になってくれるようなアイドルを目指してますぴったりなお仕事があればぜひこのまとまりそうよろしくお願いします<音楽>ではプロデューサー私も撮っていただいてもよろしくてもちろんだ場所はここでいいかな の撮影を見ていてい刺激されましたの私もアイドルとして精一杯やらせていただきますわふん<音声><音声>じゃお手並み拝見といこうかしら<音声>では、うん、桜井桃子年齢は12歳ですわ趣味はティータイムですの 社交ダンスの心得もありますがこの経験をアイドルのダンスにも生かせるよう精一杯努力していきますわおおんかカメラ慣れしてるなカメラというよりは人にでしょうか日頃から人前でお話する機会がたくさんありましたから。 他には撮影や演技のお仕事も楽しみにしておりますわまだ見ぬ自分と出会えるようでワクワクします桜井さんって話し方もいいよね声が通ってるっていうか重点的にレッスンしたのかそれとも元々好きとかあらお気づきになりまして実は 初めの頃は感情を出すのは難しかったのですけれどレッスンを経てだんだん得意になっていきましたのそれから委員会のおかげもあるのかもしれませんわ私学校では放送委員に所属しておりますの校内の方々にさまざまな連絡をお伝えしていて 言葉を届けるのは素晴らしいことだと思いましたわですのでいずれは映画や朗読劇そういったものにもどんどん挑戦していきたいと思っていますのどんなお仕事でも精神誠意励みますわ桜井桃花をどうぞよろしくお願いいたします オッケー2人ともさすがだな立花さんも取っていくかいえ私はまだもう少し考えたくて私のアピールポイント私だけの、うん、っていうかモカとアピールポイントがかぶってる気がするのよね ジョコンダンス演技確かに私たちは少し似ているのかもしれませんわねいいことじゃないか切磋琢磨してお互いを高め合っていくのもアイドルの立派な在り方だからな切磋琢磨ね そのための肝心な仕事はもらえてないけどフグまそこはこのカメラの出番ってどこかしらねえモか、今から私と即興劇しないいい PR になると思うんだけど<笑>いいですわねプロデュースさん何かお題をくださいますか お題かうんじゃあそうだな2人ともなんか大人っぽいから大人はどうだ安直、ね、ではシチュエーションは2人の大人のレディーが相手役を取り合うというのはいかが先日 お昼のドラマというのを鑑賞しましたのより大人のセクシーな魅力を出せた方が勝ちってことねわ<笑>かりやすくていいじゃないじゃあおいて役は橘さんお願いできますか私のアピールポイントえっ<笑> さんもアドリブの見せどころってことでそれじゃあスタートはいあのプロデューサーちょっとダーリンやさみなんかしちゃダメじゃないほら顔はこっちあたしだけを見ないと嫉妬しちゃうわよ <々の>すぐに<害者>対応できないのはまだまだ経験不足ですね<笑>でもあれはちょっと刺激的すぎるというかお二人の演技力が優れている証拠です それだけでなくしっかりと自己分析もできていてつっかえることなく自己 PR を行えていて私は何をアピールするべきなのかよし今日もお天気でよかったね イペースだな佐々木さんは少しカメラが気になっているみたいだけどさっきからずっと普通におしゃべりしちゃってるけど PR ってこれでいいのかなでも暑いだけじゃなくて涼しい時もあるからお洋服に悩んじゃう日もありません のはとっても楽しいですけどごうちえちゃんもヘアピンうさぎさんなんですねとってもかわいいです あ, ありがとうごはるちゃんのフリルとリボンかわいいです<笑> えっとあとはなに 話せばいいんだろう小春ちゃんがいっぱい話しかけてくれるのに知恵はそろそろ2人の自己紹介も取りたいなって思うんだけどいいかな 好きかな<笑>そうですかはるかお揃いですねええー、っとコガさんは学校ではどんな感じなんだ 素敵だけどなりたいものがあるのはもっと素敵だな、なりたいものといえばさっきも言ってたお姫様もか 深呼吸動画だからいくらでも編集聞くし気楽に行こうははいありがとうございますはぁはぁそれからカメラを意識しすぎなくて大丈夫だよそうだなさっきの古賀さんみたいに俺相手におしゃべりするみたいな感じでいいんだおしゃべり エリーですかわかりましたお、お願いします佐々木知恵、11歳です趣味はお裁縫。いろんなものを作るのが好きですこのヘアピンもえっと、その自分で作ってえ自作なのか すごいなぁウサギが好きなのあ、はいウサちゃんが私に勇気をくれるんです<笑>いいな、そういうの他に好きな動物はいる っう堂うとしたかっこいい大人のアイドルにきっとなってみせます。ええっと佐々木千恵でした。 なんだどうしうわっでっかいかあーやっと帰ってきた早くあれどうにかして大人でしょ今それ関係ないだろえっ、ー、とちょちょっと待って なあプロデューサー俺もそれやらなきゃダメ動画撮んのえっもしかして嫌だったか嫌ってわけじゃねえけど何アピールしたらいいのかわかんなくてさ一応みんなのも見てはいたけどやっぱピンとこねえ自己アピールっつったってアイドルっぽい特技とかねえし 自己紹介もなんかむすむ す, すんだよなうん結城さんってサッカー好きだろじゃあそれをアピールすればいいんじゃないかサッカーをそりゃあ好きだけどさそれでいいのかアイドルっぽくはねえだろう野球好きのアイドルだっているんだから大丈夫だって。 公園とか行ってさボール蹴る様子を撮ったりしようよでも何撮るんだよ普段やってる練習くらいしか見せるもんねえしそれも撮るとしてそうだ赤木さんたちも一緒に来ないか公園え行、ね、く行く遊ぶのお手伝いもするですよ仕事がねえです 暇させて悪いなそれじゃみんなで公園に出発だ俺より全力じゃん変なやつほら チームだろいいえ取れてるぞ 恥ずかしがり屋ななんだないいぞアイドルがアイドルを撮るのも面白そうだし別に恥ずかしいわけじゃねえよったく<笑>えっとこれこのまま映せばいいのかうん好きに映してくれせっかくだから何か話しながらでもいいしいい感じにアピールしてみてよ 雑なんだよなうっとじゃあ喋るか俺正直アイドル向いてないと思うんだけどさアイドルってリサとかミリアみたいに可愛くなりたいってやつがなるもんだろうし俺は別に可愛くなりたいわけじゃねえしまダンスなんかは割とやってもいいかなって気はしてるけど 体動かすのは好きだしサッカー関連の仕事だったらあってこれ全部ボツになるいやこんな調子で自己紹介してくれないかなこれはこれでアピールできてると思うぞマジいいのかよこんなんでじゃあはいカメラ一応ちゃんとやるから。 プロデューサーがとれよ結城春12歳好きなものは見ての通りサッカー得意な科目は体育他はまあ大体いったかなサッカーが好きなのって何かに影響されたとかああ兄貴がやってたのがきっかけだよ うち男女体ってやつだから好みとかそっちに行きがちで親父は俺になんか妙な期待してるみたいだけど夏祭りで女物の浴衣出された時もあったな別に悪かねえから来たけど意外だったっつうか服もいつも兄貴達のお下がりだったし夏祭りかこの先シーズンだし そういうい浴衣とか和服着物なんかも着てみたいって思うん浴衣は涼しいしいいんだけどさ着物はな七五三で着せられたのが地味にトラウマっつうかぎっちぎちに帯締められてガッチガチに髪固められたのがまあ アイドルの撮影ならもっとラフというかアレンジもあると思うさすがに七五三みたいに形式ばったのはなかなかそうなのか<笑>つかこれやっぱアピールにならなくね<笑>大丈夫だよ参考にはなるからそれに結城さんの人となりがよくわかるよなら 俺が飽きる前にでけえ仕事持ってきてくれよあよろしくお願いしますあえっ、ー、と結城春でしたここれでいい皆さんのアピールも見せてもらったし私なりに自己分析もできたし よし大丈夫撮影場所本当にここでいいのか問題ありません気合が入りますからよろしくお願いします立花アリス12歳です歌のお仕事に憧れてアイドルになりました趣味は読書で勉強も好きです アイドルについても勉強しいろんなお仕事に挑戦したいと思っています立花さんちょっと表情が硬いな緊張してるんだそりゃそうかしっかりしてると思ってたけど立花さんも子供なんだ当然か あ, あの。 プロデューサーからの質疑があると伺っていたのですが質疑って軽い雑談みたいなものだよちょうどいいかちょっとカメラは止めようえどうして何か悪いところがありましたか教えてくださいすぐに直しますからいや悪いところはないよ むしろ完璧すぎるくらいだえけどもうちょっと肩の力を抜いてみてもいいんじゃないかと思ってさこれは第三芸能家の PR 動画私たちにとってはお仕事と何ら変わりはありませんあなたはプロデューサーなのに不真面目なそういうつもりじゃなくてなあもう言っちゃうけどな さん緊張してるだろ う, う そ, そうですけどそこまでひどいことにはなっていないと思いますだから悪いとは言ってないって俺はただもっと楽しんでほしいんだあー例えばそうだ これだと皆さんが映り込んでしまいませんか自己 PR としては正しくないのではまあまあこれもまた第三芸能家らしさってことで賑やかな分力まないでできるだろそれはあちょっと結城さん室内でのサッカーはダメだって前も言いましたよね大丈夫大丈夫 橘の邪魔はしねえからよアリスちゃんの撮影見てたいな質問あったら聞いてもいいわかりましたいいですよそれでは改めてお願いします橘アリス12歳です 物が好きなんだ。どういうところが特に好きなの？登場人物と同じような判断材料を用いて一緒に謎解きができる点ですね。頭を使うことが好きなので、関係！探偵の気持ちになってるんです。そうですね。探偵らしい探偵も好きですが。 異なるる職業の方が謎を解いていて姿も好きですね特に最終的に判断を下す役割を担う刑事など法律の勉強にもなりますしキャラクターの葛藤は胸を打つものがありますそういった題材を扱ったゲームとかもあれどっかした そのゲームはアピールするには少し子供っぽいかもとなので今の部分はカットでお願いしますそうか確かに立花さんにしちゃ意外だけど頭を使うことが好きって聞いたら納得だし別に子供っぽくはないと思う気にしなくて大丈夫だよアリスちゃん ういや、うちの親父も兄貴達とよくゲームしてるよプロデューサーの言う通りなのかもなそうそう俺だってゲームするしなあなたはそうかもしれませんけど、はあ、続きを取りましょう私の好きを私を伝えます今のは精一杯で よし、できたはあ久々にやったな動画編集みんなも見てくれる人も喜んでくれるといいなはあ あ, あちょっとだけ仮眠するか。 だこれは歌これはキラキラです 俺たちの俺の夢みんなを夢のステージに連れて みんなの自己アピールをつなぎ合わせた第三芸能家の PR 動画がープロデューサーさんいっぱい頑張ってくれたんですねありがとうございますじゃ早いとこアップして休みなさいよあんたに倒れられちゃあたしたちの仕事がまた遠のくわ <笑>分かった分かったそれじゃあみんなで一回確認したらアップするぞこれが私たちの夢へのもう一歩たくさんの人が見てくれたらいいな。 この後は基礎体力形成とそれから基礎の。 すごい迫力だったよね VR って言うんだっけ2人ともステージクリアしてたのかっこよかったなヘヘ<笑>アイドルってああいうのも仕事になるんだな次はサッカーのゲームしようぜサッカー私もぜひご一緒したく思いますわかき氷 で も, 新鮮でもっと知りたいことがたくさんありますのいろんな味があって。 な, ないですね午前はここで切り上げても問題ありませんから少し早いですが休憩にしましょうか今はアイドルの仲間として絆を深めることも大切なことですレッスンよりプロデューサーさんに意識がいってますし立花さんこれをねぎらいも込めてアイスコーヒーでも買っていってあげてください ありがとうございます私にはこれくらいのことしかできませんからねさあいってらっしゃいやったありがとうございますあっいくですよあプロデューサーさんにがいのってだいじょうぶだったかな 一人一人に個性的でで大きな魅力があるんですただの子供だと思ってもらっては困りますぜひお伝えさせてくださいまず立花アリスはとても賢い子ですけどなんか可愛さもあってそれから赤木ミリアはあいつ。 ているんですのね<笑>確かにこれは収めておきたい思い出ですわ<笑>ちょっと熱入りすぎちゃったかな反省だ。<笑> いいことでもあったのかねっていうかレッスンは午前は一旦切り上げということになりましたそれよりお疲れではありませんかトレーナーさんから差し入れですどうぞああありがとう今日も仕事がなくて悪いな営業はしてるんだけどすまん 別にあなたが謝る必要はありません顔を上げてくださいお昼休みが長くなったから今日はいっぱい時間がありますね「今日も」の間違いでしょま今さら別にいいけどしっかしみんなでボーっとするのもななんか時間がもったいないっつうか ですしみんなの動画もう一度見ませんか確か視聴者さんのコメントもついてるんですよねみんなそうだなじゃあさっそくテレビの画面で見ようかすぐに準備するよ<笑><笑>さっきのプロデュース 記録として残しておいただけですよよし再生するぞあのプロデューサーこれからよろしくお願いしますんまあこっちこそ世界中のみんなに届けていこう ね。